ああ、やばい、息溶けたあの、はい、リモネンで溶けたあもう、もう溶けてるはちょっとゆっくりこうしっかり、せ、えーのはいおパッお入れて、ね、はい溶けてるっていう音がします、ね、はいあしっかりへんで溶けある種の溶剤に発泡シテロールがよく溶けるっていうのを最初に見せたいと思います、うん もっともっともっとはいはいえーうん、こんなにいっぱい、はい、この今出した溶剤にいいん、ねこうん、どんなふうになるかねせーのはい、はい、入れたああもう慌ててああやばい一気溶けたもうどんどん溶けていくんですこれもうほとんど何もせずにあーあーあーあああああああああああああほぼほぼ溶けきっちゃいますしたあああああああああああああああああああああ 溶剤持ってなかったね。<笑>あっという間でちょっと余っちゃいましたけど。うん、ということで、まあ、えっ、ー、とその溶剤なんだけど、まあこの溶剤はまあ、うん、さっきも出てたんですけど、リモネンを、うんはい、使ってまして、うん、えっ、ー、とあの柑橘系のね、皮に含まれる、うん、多く含まれる、うん、えっ、ー、と油の一種、はい、ちょっとねオレンジっぽい香りがします。発泡シロが溶けるっていう性質を利用して、うん、えっ、ー、とこのリモネンを、うん、あの発泡シロに塗ったりして、うん、えっ、ー、と標識とかスタンプを うん、作ってで、まあ、このくらいの大きさのホットシロールを用意しますペコンとやったわけですねあこの紙に写った時のことを考えて、はい、左右を逆にして書いたりしなきゃいけないんですけど、はい、伝統的な苗字山田という名前を、はいはいはいはい、使おうと思います葉、はい、山でいいわけねじゃね最初にま0で書くと、はい、ちょっと大きめに書いた方がいいです、はい、あのリモネンで溶けるのでね左右をね考えなくていいっていうのが便利ですね、はい、あとはこの上から、はい、リモネンでなぞれば 一緒に溶けると思う。ねまあ、ちょっと少なめにとって、うんはいはい、ちょっと筆立てた方がいいかもしれない、ね、ですね。うん、そうそうあもう溶けてる、ねうんここ。これ、あんまり太い筆を使わない方が良さそうだね。この細い筆で結構溶けてるんで、うんうんまあ、太いやつだとだいぶあの太く溶けちゃって、汚くなっちゃうんでね。うんはい、ここへこんできたかだいぶへこんでます。特に山の部分はね。はい、そこゆっくりうう見せて使う量は そうでもほとんど使わないですね勝手に溶けていくんで一、うん、にこう染み込んでいく感じもう本当にひとなでしたらどんどん染み込んじゃって、うん、あっという間にこんなもうちょっと落ち着いたところであのインクをつけて、うんまあ、あの紙に、はい、じゃ あ, あの十分にね溶けてきたので、うん、インクをつけてスタンプするんですけど今回はねこのアクリル絵の具を水で軽く溶かして、えー、とスタンプインクの代わりにします、うん、結構濃いめだよね、はい、じゃあ まずね、できた部分をしっかりにんこつけるとた、はい、っぷりつけて、はい、つけましたそしたらいきますせーのはい押せギュッと い, い, いきます、はい、せーのうパッあだ、ね、うまくいきますやっぱ自分の名前っていうのはいいかもしれないですねはいあとま あ, あの顔だとかそういう左右対称のもったらいいってこと そいう対象がやっぱりやりやすいおすすめですね。はいはいはい、じゃこれあと応用でもうちょっとカラフルにしたりとか、ね、そうですインクの色はいくらでも調整できますんでね。はい、じゃこれで表札ができ完了ました。はい。あ、表札じゃない、スタンプか。スタンプです。スタン プ,、ね、<笑>タンプが。でもこれで表札もできるわけだ、結局、ね。<笑>あ、できます。同じことですから ね, そうだよね、はい。ができると。はい。もう一つ同じような発想で、そ、は、れ、い、じゃあ、えー、応用バージョン。 もうう一つね、次手形を作ろうと思います、うんはい、さっきは筆を使ったんだけど今度は、えー、今度はもう手ですね、えー、そのゴム手袋であ こ, このね、うん、天然ゴム手袋を使います、えー、でで今度は赤い染料だねはいもう溶かしてあるんですけど、うん、はいじゃあまずね溶剤に手袋をした手を入れて、はい、インクをしっかりつけると、はい、よし十分ついたでしょう、はい、じゃあそしたらハっシロールにせーの はい音するよ音音。溶けてるっていう音がします、ね、はいあなんかちょっとおどお踊おどろおとし赤なんだで気味な感じなんだけど一応手形ってことでね、はいはい、手の形が取れました、はい、深みがね。確かにおしっかりへこんで溶けてへこんでるってい う, て う,、ねていうね、見えますね 記念、ね、何歳とかって入れるわけだよねね<笑>、うんまあ、そういういのやつありますもん、ねねうん、赤じゃあそんたたねとといいいううはがでででそな教材ができまましす紹介ござゃあさスーパーの食材売り場でさ、うん、その白いほら。 発泡ののトレイに、はい、みかんのスライス、ラオレンジのスライスが使われてない理由っていうのはこ う, う こ,、ね、そのこういうふうに溶けて、まあ、穴とかができないようにするためってことですね。